おなかが腹腰が死いでない腹腰がキュンでない。うわー 今回はお腹の上部より下腹部が気になるよって方にぴったりな腹筋方法 L 腹筋を紹介します。今回の腹筋のいいところが初級者でも上級者でもしっかり下腹を使うことができる。息をできるだけ長く吐いてキープできるので腹横筋がしっかり鍛えられてお腹をへこませる効果が高い。お腹の出てしまう原因、反り腰、内臓下水、骨盤底筋の低下すべて解消できるメニューなので一回でお腹がしっかり引っ込みます。デメリットが一つあります。息を吐く力が弱い人は息を止めてしまったり吐く時間が短いとへこませる腹筋 あんんまままり鍛えられないんでへこませる効果が少しし減ってしまうだけど今回の動画見ながら一緒にね息吐く練習していくとお腹がすごいへこみますんで一緒に頑張っていきましょうまずは寝た状態で膝を抱えて腰を伸ばしましょうお腹をへこませる腹筋をやる際は腹筋に力を入れること腰を伸ばすこと息を長く吐くことをまずやってから腹筋メニューに入る方が効果的です膝を抱えてキープですグーッと膝を抱えて。 もし首が痛くない人はね、ちっちゃく悪くなって腰をしっかり伸ばしてください。首疲れる人は寝たままでいいです。今日長く吐きましょう。あ、はい、OK です。次はうつ伏せです。 乗り越しの人は腰が硬くて悪くならないんで、腰を丸めて反ってを繰り返すことで腹筋が鍛えてきます。脇の下に手をついて、上体反らしで。もしょうもしね、お腹の方が落ち上がるんだったら、手を前にしてください。ちゃんと時計部がね、光がつくように手の位置を合わせてください。 腰が硬い場合はちょっと体を揺らして伸ばしましょうはい OK です次に座った状態で手をお腹に当てましょうお腹を引っ込めながら息を長く吐きます行きましょうふーっとできるだけ長く吐きましょう胸を張って一瞬ですすって 長く吐きますふ。お腹がどんどんへこんでいくのをね、手で感じてください、ね。吐く。長く息吐きましょう。このへこませる力がすごく大事です。は、okay、い。た、ま、だ首がね、腹筋中は痛くなることがあるので、しっかり上と下と上手に伸ばしてから次メニューに入ります。行きましょう。 腹筋メニューってお腹かよりも首が痛いですってコメントが多いのでちゃんとモーミングアップをね行ってからメインのメニューに入ると効果的に行えますオッケーそれでは L 腹筋に入りますやり方をしっかり聞いて行ってください 呼吸は6秒から7秒を意識して吐いてください。それを2回。キープする時間は14秒です。2回の呼吸です。できる人は起き上がったままで、呼吸者の方は寝たままでいいです。足は片足が上。できればつま先を起こして膝を伸ばします。反対の足は下で少し浮かしときます。この状態で起き上がって7秒息吐いたら吸ってもう7秒吐く。 1回戻ったら反対足ですこれを3回行っていきます初級の方は寝たままできる方は起きたまま行きましょうスタート息を長く吐きます足しっかり上げてね腰床つけてできれば膝伸ばしてね腹部を効かしていきます頑張って OK 反対足も一緒です呼吸は 2回です行きましょうスタートグーっと手を伸ばしてきつい人は寝たままできる人は起きて手を遠くに伸ばすー OK このポイントはね足が斜めにならないように しっかり起こしとくと、これで下腹が使えますから。あとは息を吐く。二回目行きましょう。行きます。スタート。きついぞ。あとね、少し足持っててもいいです。オッケー。いややっぱり二回目は効くね。じあ行きましょうか。 起きて、スタートオッケー奥に聞いてる奥に聞いてる皆さんも聞いてますよねあともう一回頑張ろういきましょうスタート 飛べる余裕がなくなってきたさあラストいきましょう息止めないようにきますスパーッ お腹が腹横筋がシューンってなる腹横筋がキュンってなるうおここでお腹をさらに引っ込めるために大切なのが肋骨締めですよくねウエストが寸胴の人はここの肋骨が締まってないんでウエストが太くなってしまいますそれを解消するのがこれうつ伏せから片足横に持ってきます手は脇の下について体を起こす足横に持ってきた方に振り向いて息を吐きます呼吸は2回いきましょう ウエストボンドを引き締めてお腹持ち上げて OK 反対も一緒です足真横手をついて後ろ向きいきましょうスタート 次は足を横に持ってこずにこのまま後ろ向きます。行きましょう。これでね、肋骨が締まりますからね、確実に首ができてきます。でも息を止めないように。OK。反対も一緒です。行きましょう。あと。 今回のメニューを1週間続けてみてください確実にウエストが引き締まりますチャレンジした方はメジャーで測って1週間続けて経過をコメントで教えてください